礼はいどうもおはよまして松倉弁ですありがとうございますいいいい今日はですね、花の銀一番手に花の銀開催おめでとうございます私たちこれからですね、踊るのは昨年のテーマ、2022踊りです私たち、ね、昨年、決定チーム25周年ということで皆さんと一緒に楽しめる演舞目指してやってまいりましたが、 今日で踊りおさめです。ありがとうございます。ということでですね、今日踊りおさめなので、他のチームさん達とも盛り上がりたいということで、えっとあそこですね、はけ口にあのたくさんの中さんを待っておられます。チーム演舞の途中でですね、入ってまいりますので、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。 ハハローッ I'm、uh, sorry.、Uh, uh, uh. どうもありがとうございました。ありがとうございました。うした<笑>こうして参加してくださった皆さん、どうもありがとうございました。皆さん、拍手や拍手を挨拶してください。ど う, もどうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。